今回は「ガンダム M2」制作のパート89になりますそれではご覧ください前回接着したこのパーツ隙間を埋めて表面処理をしていきます 次は、ここのパーティングラインを処理していきます。このスラスターカバーもこの字になっているところですが、埋めてしまおうと思います。適当にプラチップを接着していきます。 接着が乾燥したら、形を整えていきます。 こんな感じで慎重に形を整えていきます。崩れてしまったら、また接着剤を持って削ってを繰り返します。最後はスポンジヤスリでアールを整えます。 基本的な形状はこんな感じででいいでしょう形ができたので全体にヤスリをかけて筋彫りを考えていきます筋彫りはこんな感じにしようと思います。 それでは筋彫りしていきます